明までなんか桜が咲いてるよとか、なんていうんですかね、新しい現場作でなんか素質がありそうだと か, か、なんか無口になっちゃうから、高<笑>層ボードに引っかかる星しかんで。<笑>ですよね、<笑>やっぱりだから、うん、山に会場してます、あの独身が。あれみたいな人入りましたからね、あいつのスクラップの運転の会場持ってる人なんですよ。 ももあそうなんですさ<笑>っきれ<笑><あの><笑>もうちょっと上がりで す, で, すか<笑>でも、少なくたっ稼いです。<笑>一応 あ, あ、じゃあもう、インターネットっうか、ねえー、いこありますんであ大丈夫、俺車止めていいんだなんか、そういう感覚になれるんですよ<笑> といや、こっちを下だと、こう、チェンジしたりとかするのであればしょうね。うん 食べきてことないですかあやりますかかかかあ、あ、あいい、あ、やるとね、あ、すすすいいっとんんにううううううちゃなななででででねててょ今シーズンン、ね、そうそう そ, うそうオービリンのやつだなんかかっとか違多多分分分け年 し, ょうかいな<笑>しいすごい。えー、すすガガンガン動 き, きましたもんねあ、そうですか すいやってみたサ はりましよなんかあの優しい感じでしたね。えっとえっと瀬谷家のあの娘の学校の近くの。あ、そうなんですか。はい。スースあのえっと首都線長とか、運、は、動、いはい、とか。ちょうどスーはだった。これなんかあのスーパーがあって、スーパーこうやってスーパーの駐車場まああの有料の駐車場なんで利用する人もいればそのスーパー利用しないけど駐車場だけ行も大丈夫なんで。はいはい そこに止めて、うん、で、金谷は学校にいとてたうしうんで、うん、自分一人でこうやって歩いてたら、うん、スーパーから一人ひょ、はい、ー, ーって行ってたああー、結構、かたいなって、別に普通に、うん、なんか見たことあるしっていう、うん、で、こうやって見て、まあその、お菊田さんがなんていうんじゃないにしても、菊田さんもなんか誰か探してるのか、なんかちょっときょろきょろさっなですね。うん わーって思って、うん、でその時菊田さんっていうの名前がよく分からなく て,、ねうん、って菊田さ ん, ん菊田って名前だったなって感って、うん、ファンではあるんだけどちょっとどっしいちゃったん<笑>ですよで実は一回そのバス停に行っれてたら、ねはい、まあ全然横断っていうかその道路渡って向こう行って、はい、で、僕はもう一個ところ横断歩道を渡って、うん、行こうとあそうだ菊田早いだっていう、うん、パッて燃えるような感んじだって、うん、であの、ちょっと。 水返してっていうか、あの帰ってきたら、まだちょうどバス停のとこに座っ て, かって言わたん、ね、で。あの、美味しいスーパーに連てってもらってて、で、あの銀貨さんですかって言ったら、そうです。あ、じゃあ、あの、もしよかったら、あの、ええ、一番いいでしょうかって言ったら、ね、もうん、本当、気さくに。あーあー、どうぞ、どうぞって言ってね、さっきのあれ。ああ、なるほど。でも、ま、あ、めっちゃお願いしますって言って、もう一回。ああ、なるほど。ね<笑><笑>、目<笑>は、目は、相当手はですよね。ですよね。あ, ー、はい、あれ、まだ現金、まだ、あまあ、もう現金じゃないですか。 あ、ただ、そういうふうに聞いたんですよ。 僕の仕事の影響はこううも、ホームランしかな、ね、いでたぶん試合はやらない よ, ようです。あここイヤッのイさあとしたら名言さ、フィリピンなんかいろんな有力なボクサーとかがいろんな格闘がいるから、うん、そのパイプとか、あ と, ああとはなんかやっぱり政治家になるからそのういうん、日本とかもそうい、ん、ね。人脈作りとか。さすが 表彰を取るを取ってみましょうよ。でさっきアウト戦った唯一の日本人っていう表彰を取るを取って、うん、で多分あと一回か二回はそれ絶対出てきますから、はい、唯一の日本人っていうのがその時に、うん、あじゃこちらあの二万円で申請しましたけど二千万円です。<笑><笑>これこれ練習で作ってればいいんだもんやっぱり<笑>ブラックだね<笑>ブラックなんですかブラック。<笑> ブラック代表でちゃこれ自分でやりますか、はいあのもう全然 うんうんうんうん、大もしバーベキュー作ってやつには木、い、曜、はい、日以外でいいですよ 昭和やってましたけど、うん、おいよお前あけろって言って僕はあげましたもんうんはいはいすぐヒロシとかいいんじゃないですかまあねヒロシもイライラするみたい で, <笑>で理由はあいつのあんまら喋るタイプじゃないですもん<笑>このままツッコンジって言わないで言うと会社にくっついてこう鉄鉄持りたいとか<笑>え痛みだっていうかいやいや痛みだって言うからこれ痛みだってや会社だって言ってでこのとこねでえじゃあキック見てやろうってってじゃ っ, っと走りたいって言ってあのなんかマスカラーも塗っちゃうと見てやる 家で電池をてって<笑><笑><笑>あカメラにも出るうんだけど体重が落ちなくてカメラにもあるちょっと「すみません毛穴もちょっと削らしてください」 れでってたんですかあし、ねはい、かおあも、今あのかここ僕のやり方が分かんないで、うんで、全部がきれいに上がらなくて、インターネットさせるしてるしって、してるしっていう。う なんかあの、Gmail を自分で作ればいいんですよ。あ、そうです か, か僕が作るんですかそれはプレボドット、えー、えあのプレバットマーク Gmail.com とか。あ、そ, うそれでれ自分でそれは分ウント自分で作る。あ、そうな、ね、いや、適宜ほらあ、あの、ある、実際ある時も奥様に聞くときあるんですよ。うん、そうなんとのがあるから、入力してると、かそれ起動したりとかすよ、うん、ある。あれ、あると思うんですよ。あ、だ, あだから聞いて、全然、ね、聞いて、長いから。それでやると、多分、台本とかろ登録ていなかった。 のちょっと通常って書いてあります。こ、はい、こういう上げて、はい <タッ>どうですかででででででで What? ああどうする そうで寄ったらすぐ出発するか。 天気です。 うん、そういう練習方法あるんだなっていう。全部足じゃなから、アッパーじゃない。いや、でも、アッパーじゃイメージはそれでやって、それを小さくして。はい。あの感じと同じで。 ま あ, かあ、ちょっとやりすぎて。 いいんですんスーパーカです<笑><笑>スーパ ー, カーに近いって<笑> うちめ最近10時もう営業 あ, あ時に来ましたから<笑><笑>ちょっと体を動かすい<笑>いいよてそ<笑><笑>そうででであの、そのなんめ時間12時でしたね。<笑><笑><笑> もうのですよね、そこのさすがのこんな感じなんです、ね<笑>そう。それで、ね、遅くとも来てくださいよ。ああ結構みんなマスで回っててらって。あ、そうなんですね、はいまあ。夜は、ううプロ連中とかが<笑>、ね。はい。今も健康意識してるんだ。出張が多くて。あ、そうなんだ。もう。はっじゃっちゃう多日被害<笑><い>で。<笑> 昨日京都行ってて、週末、金曜日は群馬行かなきゃいけない。 いてみたですよし 5000cc の世界って、はい、もう何かかくせ軽くでパ、はい、ーンって感じですか まあでも持ってみますよいや、よどういうんだう僕でっていなだから<笑>でもかもああの僕あの僕まあ LS で LX で今これもあるんですけど LS がなんかあ0100があの、早いやつがだ例えば例えばブガッティシロンとか GT アタックも 2.9 秒とかシロンが 2.6 秒とかですね。なんですけど<笑>うん LS って、まあ、普通のレクサスあるじゃないですか、はい、セタンが、はいはい、あれが 5.5 秒なんですよ、はい、それでも、はい、こうグッと踏むと、はい、こうする、はい、とグワッと G が少しかかって、はいそのはい、めちゃくちゃかかんないですけどおーなんか速いなって思ってたんですけどそれよりは速いんですよ、はい、うそうすると本当トに何かあの地べたはうような感じですよへえ、はいはい、その感覚はあんまり言っちゃうとあれですけどもっと150か180くらいってすごいし、えー、ちゃっますね <笑>昔、あの、スープラって車がありまして、あ, ーそあれも3000円ぐらい持ってたんですけど、あれですらもうなんか、あ あ, あ, ったのにあー、でもたぶんスープラはもっと軽いから、もっと早いかもしれな い, いでよ、<笑>でも本当になんか乗ってて、あのー、ちょっと頑張ったかなって感じがします。 あ, あ、あ, あ、周りの人見てるんじゃないですかっ 三十代、三十歳くらい三ましたね<笑>びっくりした<笑>どこ行くとはその三十代のほとんどが目黒とかあっちホ、ねえーマンですかね絶対いや、違方だねあっちホーはいこの近隣はなかったですねへ、えー浜も横浜の方もなか東京の方も、ね、東京都内はあるかもしれませんけ ど,、えー、どあってもだからまず新宿はなかった いてます。<笑><笑><笑>